ちょっと待って。やばい仲間来ちゃったわ。負けられない戦いになりそうね。リワークされたらクーンしてね。ウェスカーの彼女クローデット。ウェスカーの彼女の座を狙っているメグ。そしてウェスカーの彼氏ドワイト。あのハゲ、小指立てて走ってきそうだわ。なんて手の速いハゲなの この戦いのルールは、こうよ。最後まで生き残ればウェスカーと二人きりのデートができるわ。でもライバルを見捨ててはダメ。救助は私たちがアピールできる大事な機会よ。やるわね。なんて早い救助なの。 メロメロじゃないそろそろ私もアピールしてくるわ心音が大きすぎてどこにいるかわからないわ。 さすがみんな抜け目ないわねドワイトはラストだけどやれるだけのことはやるわこのフックじゃないモレルもフック壊してる。 サイトから離れなきゃなにここモレルがタゲ取ってる間に起こせるダメだわかすがれた。 の色気にやられてるわドワイト粘ってるわドワイトが追われてるあごめんなさい 私が細くて壁できなかったわちょっと行き過ぎろろすぎウロボロス感染直して。 治療しましょドワイトはなんとか立て直したわねわびっくりしたなんでここでつまってるのよ救助行かなきゃ 釣り交換行くしかないわダメだわここをガードされたら助けに行けない他の人も来るはずだから私は上から行くわあいつまたすぐ触りに行くドワイトお持ち帰り待ち あれかつがれないわとりあえずドワイトは復活早く発電機回さなきゃ。 漏れるそこだったのね私はつられてないから強気にアピールよ東京で発電機回りの キラーが見える。ここ蹴りに来るわ。被弾したわ。私に興味ないウェスカー。 アイト好きなのよ。私に興味持ちなさいよ。運距離的に厳しいけどみんな来たさすがウェスカー狙い集団だわ。今行くしかない ドワイトの放置プレイドワイト離れてはそういえば指数関数あるのねエイダは勝手に起きてねわかったわ 私にそろそろ興味持って。漏れる。これで残りは3人。ドワイと毎回早いって。ちょっとみんなアピールしすぎたわ。 中央のフックじゃなかったさあメグと私どっちが生き残るか勝負よああそういやこっち側。道がないんだったわまずウロボロス感染を直さなきゃ ゲート4で治る感染病すごいわね気がついたらめぐみとーテムがないモレルカドワイトのものだったのねめぐと私は離れてどちらかが最後残るようにしましょう 欲張らずに倒せばよかった。捕まっちゃった。よくよく考えても私彼女狙ってないからめぐみ、るは。めぐがめぐみを持ってたのね。 できず。め、う、ぐ、ん、頑張って。